レイジを崩壊エネルギーに触れてはいけない行こう今のあなたじゃ何もできない何もできない行かないと時間を稼げ どうして逃げる奴らは獲物。お前がカリウドだ。 死の間際にはこれまでの人生が走馬灯のように次々浮かんでくると少女はそう聞いたことがあったしかし彼女が見たのは一面の漆黒私は崩壊獣の矛に貫かれたんじゃなかったの少女は心の中で混乱する 逃げ惑い、泣き叫ぶことしかできない被害者たちのように、崩壊獣をただ見てることしかできず、刺され、踏みにじられ、殺されていく。どうして、まだ生きてるの犯した罪が多すぎて、運命による罰を避けられないから。 自分が律者人格を抑えられれば、まだ全てを挽回できると思っているから。それとも、これはただの悪夢で、授業のチャイムが鳴れば、何もかも元に戻ると幻想を抱いているから。彼女には知る由もなかった。 本当のお前をその目で見た時ヤツらはまだお前を隣に置き今この時ヤツらにとってキアナという少女はもういないお前を救う唯一の方法はお前自身を消すことだ私の番、ね、キアナちゃんごめんねこうするしかなかったの でさめい先輩、何を？<笑><笑><笑><笑> この憎き顔を覚えてるかキアナ。そいつはお前の信頼を裏に、学園ではお前に厳しく接してきた。お前はそれを奴の性分なんだと思っていたが、真実は知。委員長。奴はお前を化け物だと思い、四六時中お前のことを監視し、警戒して挙句の果てに。 お前の生活を破壊し、お前をオットーへと引き渡した。奴<笑>にとってお前はずっとええもほら、またお前を狩ろう位置に着きました。<笑>彼女を信じてはダメキアナ。彼女の言葉に惑わされないで。 K423 ドナー細胞はカスラナ一族とシャニアテ一族の子孫のものでありそこに第二律者の遺伝子を組み今までの実験体同様胎児は成長したが自発活動能力のない植物状態だったしかし今回律者コアを移植した後 K423 の脳波に規則的な波形が見られたこれって お前の誕生だいや正確には私がこの世界へと嘘だネコちゃんヤホーこの愚かな人間どもが私たちの悲劇を作り出した奴らが神罰をお前はただの器人類が私を束縛するための牢獄だ お前の名前も過去も、すべて作り出された嘘。お前のものじゃない。お前も私も、被害者だ。それなら私と手を組んで、私たちを欺き、私たちの運命をもてあそんだ人類に復讐をしないか。そう。そのまま殺し続けろ。壊し続けろ。はっ フッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッフッ だがまあいい。お前はこの先も、こいつを助け続けるのか。彼女の感情がわかるわ。怒り、悲しみ、抑圧。お前の存在は日に日に弱まっている。私は、ただその時が訪れるのを気長に待てばいい。いつか、この体を全て、 私のものにしてみせる私夢を見てたあれは夢じゃないキアナあなたは暴走しかけていたのうう<笑><笑> 3か月間 あなたはずっと私を拒んできた。あなたは沈黙を保ち、転々とさいよい歩き、私との対話を避けては、この私を幻覚だと思い込んでいた。でも、キアナ、何もかもが夢だったなんて思ってはいけない。あなたの状態は、とても危ういのだから。これ以上崩壊エネルギーに触れてはいけない。 戦闘でバルキリーの力を使ってもいけない。いや、たとえ戦闘中であろうとなかろうとも。少しでも気が緩めば、律者の人格が再び優位になる。それに、私の力も弱まりつつある。あなたの精神状態にずっと気を配ることもできそうにない。 今回はまだコントロールできた。けど、次はそううまくはいかない。空の律者が覚醒すれば、ここにいる罪なき人たちは皆殺しにされる。あなたにもわかるでしょう。気を配る監視の間違いじゃないの。あんたはずっとそうしてきたじゃない。今まで私の近くで私を監視して。 最後には私をオットーに引き渡した私を裏切ったことを忘れたのそんなことをしたやつが罪のない人たちのことを気にするのねえ何か言ってよ私は 私の目の前から消えて今すぐにごめんもう離れることはできない第八の神の鍵都政の羽その第ロ定格出力があなたと私の意識を永遠に結びつけた 帰ろうキアナ学園長たちのところに今は彼女たちだけがあなたを守れる<笑> い, いやつらいのは分かってるでもそうしないとどっか行って私の頭の中から消えて本当に取り返しのつかないことになった 私も最悪強硬手段に出るしかない3人で死ぬしかないのですね。どうか許してほしいキアナ少女は当てもなくさまよう すべてから逃れられる場所を探してしかしそんなことをしても無駄だと自分の過去からは逃れられないと彼女は分かっていたこの世に生を受ける前から自分がどんな人間となりどのようなことをなすのかそれはすでに決まっていることだからそれが運命というものだから 負荷に対する怒りは、今まで辿ってきた運命に対する無力さえの八つ当たりに過ぎない。なぜなら、少女は自分の体に隠されているものの正体を分かっているから、12歳の時、彼女が初めて目覚め、周囲に甚大な被害と破壊をもたらした。あの時から少女は逃げ続けた。彼女を存在しないものだと、 そう思い込むようにした。少女は同じところに留まることを怖がり、人に近づくことを恐れた。同じことが繰り返されるのではと恐怖した。彼女たちに出会うまでは、メイ先輩、ブローニャ、テレサ、それから、その出会いは少女に居場所を与え、 この先もずっと彼女たちと一緒にいたいと少女にそう願わせた甘い考えだった少女がどこに逃げてもどうあがいても彼女を待つ結末は同じだったいつの間にか目の前にはネオンの光がちらつき賑やかな声とともに食べ物の匂いが彼女の思考をかき乱す少女は 小動物のように震える。そして彼女は思い出す。ここに留まってはいけない。人々を避けなければいけないと。しかし、この暖かい夜市に懐かしさを感じていた。かつての自分が彼女たちと幾度となく一緒に歩いた街と似ていたから。最後。 足が体の命令に背き火を追うガのように前へと頬を進める自己紹介するわ姫子先生自己紹介するわ私は村田姫子 今日からあなたたちの教官を務めるわ。あなたたちの入学は学園長自ら手配したものだけど、私は手加減しないからね。わかったじゃあ、あなたたちの名前を教えて。私の名前は聞いたことがあるでしょキアナ・カスラナ。ライデン・メイです。姫子先生、よろしくお願いします。ブローニア在地区です。 今日からあなたたちには聖フレイヤ学園でバルキリーとしての訓練とテストを受けてもらうわ。はぁ、あ、テストあのね、おばさん。私みたいな百戦錬磨の生徒にはテストなしでバルキリー部隊へと編入させるべきじゃないふん<笑>まず一つ。私のことは姫子先生と呼ぶように。二つ。 あなたとメイを超空誌の廃墟から救い出したとき、あなたは担架で運ばれてたわね。それがあなたの言う百戦錬磨なのかしらあ、あれはうっかりミスしただけ。私たちカスラナ一族は崩壊から人類を守る使命を背負ってきたんだよ。小さい頃からパパと一緒に崩壊獣を倒してきたんだから。ふ、う、ーん。お父さんに感謝しないとね。 ちゃんと守ってくれたことに。もう、誰かに守ってもらう必要なんてないんだから。まあ、姫子おばさんみたいな一般人が、私たちかすらな一族のような戦闘の天才を理解できないのは、仕方がないことなのかもね。キアナちゃん、姫子先生に失礼よ。バカはバカですから、仕方ありません。 戦闘の天才それなら天才の凄さを私みたいな一般人にも教えてもらえないかしら む余地もないほどこの一般人に少女は敗れた無駄な動きは一切せず体験を振りかざす姿そして少女の動きを的確に判断し攻撃に転ずる技術これが一般人の強さ 1,000 回1万回と剣を振るい訓練で鍛え上げられた 平凡の強さだ気がついた時には体験は少女の首筋に当てられていた女性の教官は視線を下ろし少女の目をじっと見つめるちゃんと覚えておきなさいこれが最初の授業よ 嫌な何か考え事かしら別にそう顔には悩んでますって書いてあるけど子供に悩み事なんて似合わないわよおとなしく吐きなさい い, いったったった耳を引っ張らないでもう子供じゃないんだから 12歳の時、クソパパが私を一人置いてった時。あれから自分に言い聞かせてるんだ。キアナ、あんたはもう子供じゃない。一人で生きられるようにならないとって。そういえば、もうすぐ父の日だったわね。バカでも感傷的になることがあるなんて思わなかったわ。あんたは私よりずっと幸せよ。 あんたのお父さんは早々に人生の辛さを理解させてくれたもの。私なんて、19歳になるまで未来はバラ色だってずっと信じてたわ。あの頃の私は、自分の人生には無限の可能性があって、何でもできると信じてた。極端な話、冒険家になったり、海洋生物を撮るカメラマンになったり、あと、いい男とデートしたり、 それがうまくいかなくても、卒業後は父親の研究所で働こうと思ってた。崩壊エネルギーの応用に関する課題を、父親と一緒に研究すればいいってね。へえ、姫小馬さん、科学者になりたかったのじゃあ、どうしてバルキリーになったの実際の生活が、そう思い通りにならなかったからよ。父が死んだの。 放火エネルギーに侵食され、理性のない化け物になったわ。娘が目の前で泣いても、何の反応も見せない化け物にね。ごめん。聞かなきゃよかったね。真実を求め、私は全てを捨てたわ。そして、天命のバルキリー部隊へと入ったの。当時の私の年齢では、バルキリーになるには少し遅すぎたんだけどね。 でも、ある人に出会えたのよ。やりたいことをやりなさい。いつやっても遅くはない。一番大事なのは、スタートを切ることだって、彼女に言われたわ。それで、私は彼女の舞台に入った。<笑>あの人ったら、いつも戦いが終わった後には、将来のことを私に話すの。引退したら園芸の先生になって、花を植えることを子供たちに教えたいってね。 その人はその後、先生になったの彼女はね、とある任務の最中に殉職したわ。それで部隊が解散した後、彼女の言葉を思い出して、この学園への移動願いを出したの。私がバルキリーになったのは、私のように父親を失う少女を作らないためだった。だけど実際は、たくさんの父親から娘を奪う行為なんじゃないか。 たまに思う。普通に働いて、恋をして、結婚するはずだった女の子たちが、バルキリーになる。彼女たちは様々なことを諦めることになるわ。たとえ、自分の命であっても、そこまでする価値、本当にあるのかしら価値があるかはわからないけど、誰かがやらなきゃいけないことってあると思う。クソパパが言ってたんだけどね。 かすらない一族は罪のない人たちが苦しんでいるのを見ると助けたくて血がうずくんだって<笑>何よそれでもねキアナあなたのお父さんはあなたに大切なものを残してくれたわ多分彼らがいなくなるのは今 私たちの周りにいる人を大切にさせるためなのかもしれないわね。例えば、姫子先生は、キアナのことが大好きよ。<笑>バカキアナへの愛情を証明するために、特別に一対一で訓練をしてあげようかしら。う<笑>や嫌だよもう放課後だよ訓練は明日にしてよ逃がさないわよ。 放課後の特別訓練だと言っていたけどあの日の先生はお酒の飲み過ぎで剣すらまともに握れていなかった 最終的には少女が手厚く介護しながら、酔っ払った先生を自室へと送り届けた。扉を閉じようとした瞬間、気のせいか、眠る先生の顔が、あの、未来はバラ色だと信じていた、19歳の女の子に見えた。 初めての実戦任務に入る前にもう一度言うわ目の前にいる敵を警戒する他に仲間の状態にも気を配ってちょうだいいざという時に支援してくれる戦友だからじゃない化け物になる可能性があるからよどのバルキリーもそういうリスクを背負っている私たちは崩壊エネルギーを利用して強大な戦闘力を手に入れたけど 力に飲まれて理性を失って全てを破壊する化け物になる可能性もあるわバルキリーとして戦う時そういった最悪な展開も覚悟しなければならないいつか仲間が崩壊エネルギーに飲まれ暴走したら迷わずその命を終わらせなさい暴走したのが姫子先生でもそうしなきゃいけないのそうよ たとえそれが私だったとしても、迷っちゃダメよ。暴走したバルキリーの命を守ろうとすると、より多くの犠牲が出るわ。それが分からないというのなら、戦場には行かせられない。分かった。もし、いつか私も、もしもの話だけど、私が暴走したら、姫子コおばさんも絶対。そんなことはさせないわ。え あなたたちの先生そして隊長としてできる限りあなたたちを守り危険な目には合わせない何それずるいこれが私のポリシーだからさ着陸の準備をしなさいそろそろ任務が始まるわよ しない崩壊に意識を奪われたら迷わず命を終わらせるって言ったよねなのにどうしてどうしてあの時。